ついてこれねえなら勝手にやってな進めご指示を精霊の救済シールを愛尽くしにはい命令ダンスの明けにしません治療してほしいやつは前に出私はダブリンだアーツの治療範囲に入れ は経験だけに頼るものじゃないんです命令があればアーツの治療範囲に入るご指示を大気中に生命救済シーンは美しみ はに私に合わせるものがいればすぐに片付ける姉さんよし始めるぜ始めるぜ私の本人は追加指示をこちらチェン武器を持て私が離さないんだから かみついたぞいつでもいけるを了解ですドクターは私に気づい て, て命令ません私に行かせてもらおう 私っさっさとかたづけるぞ。 この戦場をかくには前に進むぞ治療してほしいやつは前に出ろよしこのせいで止まると思うのはいえっわなぜこの私たしがお前方まかなどに伝わりにくいのよかいてあげんあつの治療範囲に入れ ただせ《私の炎は熱いビヴィクトリアのバグパイプ過剰棒と共にアーツの治療範囲 ん了解了解へー私にいるいるクソ く, くらい なてられたいやつは愛にてろすぐに片付けるザッコチラちゃんあとはどいつだいつでもいける私に行かせてもらおう治療の準備だ 助けてやれ《全ては秩序にのっとるべきだ》《摂理に反することなど誰にも許されない》